田中ファーム田中歩さん阿蘇市で祖父の代から受け継ぐ畜産農家を営む繁殖肥育販売までを行う一貫経営で黒毛和種の肉牛を取り扱う牛にストレスを感じさせない環境づくりや草原の野草を与えるなど阿蘇ならではの飼育方法にこだわり続けている たくさん利用にとどまらず草原の魅力をアピールすることに未来の阿蘇の姿を夢見ている、えー、と私がですねあの小、小学生の時にさっきあの今日あの見ていただいたと思うんですけど保育をですね魅力を飲ませるのをやったのがきっかけだったと思うんです。えー い, かわいいなと思って歴史がですね、まあ、やってみるっていう感じですねで最初は、まあ、遊びっていうと行ってないんですけどそういう感じで何かやってたら自然とこのいうところに進もうかなと思ってですね始めましたえー、と親牛がですね50頭ぐらい で, で育成 と肥育を合わせて10頭ぐらいですね。子牛がまあ30頭ぐらいいると思うんでだいたい90頭から100頭ないぐらいですよねそうですねうちはもう家族系だと今のところ家族系だと思ってるんでうちとだいたい奥さんがメインであとはたまに実習生だったりあの子供だったり、まあ、そういうところでですね今やってますまあ 熊本の方かから来て、そういうい農業とかですね、畜産の環境では長いところに来てで、まあ、最初は牛の本当に種類もわからずにで最初はですねまあこう興味があるっていうか、まあ、そういうところでですね、まあ、手伝ったりはしてくれたんですけど今はもうあのすごい主力として頑張ってまた。 あの同級生の友達とかにもですねよく考えたら「あなた珍しいよね」って自分であの種をつけて格子を産ませてで生産してで肥 育, あの育成して肥育してでお肉のカットまでするっていうのは「あなた珍しいよね」って言われてでそれで自分でもはっと気づいて<笑>あなんかいろいろやってるなって思ってですねでももそれも 楽しみもあり苦労もありながらですねやれてるところかなと思ってそれで今までですね続いているのかなと思います例えばあの甲子牛とかもですね市場に売るんですけどただこういうふうに市場に合うような牛を作るっていうんではなくて自分のところの飼育に合ったっていうところの飼い方ですよね それをなんか少し求めるようになったり例えばあとはもう阿蘇っていうところの土地柄を生かした飼い方ですよね阿蘇のものを使うあの草を使う稲わらを使うあとはあの放牧を利用するとかあとは野草を使ってみるとかですねそういうところの考え方に少し変わりつつあるのかなと思ってい、まあ、こだわりって言うわけい訳ないのかもしれないけどそういうところを少し利用できればですねよりなんかあの地域に を生かしたですね。なんかそういう生産的なものができるんじゃないかと思って。取り組んでます。まあ、本当に一言につければですね。そうだと思うんですよね。この中にいたらもう当たり前という感覚でですね。やってるんですけど、でも今ちょっとですね。考えているところは放牧の利用牧野の利用ですよね。それと、まあ、それに対するあの管理ですよね。野焼きだったりとかそういうところの。 大切さとか大変さとかいうのを最近まあ、感じるようになったんでそういうところのまあ、維持とか活用しながらの話であるんだと思うんですよねだ か, だからその羨ましい反面それなりの環境整備を整えないといけないなと思ってですねそれにそこがわかれば多分利用価値が本当にすごいあるんだなと思ってですね たぶんなですねんいじゃないかと思うんですよ、ね、最近そういうところを感じ始めてじゃあそれをいかに、まあ、ただ守るんじゃなくていかにか利活用するのかとか、まあ、そういう利用もですねあの い, ろ い, ろいろいろ進んできてるんであのそういうのを少しずつ考えながら地域のまあ取り組みですよねうちも個人的にもそうですけどそういうのをやっていく。 必要性がもうあるんじゃないかと思ってて考えてます草原の草っていうところのですね考え方でいけば今うちで採ってるのは野草っていうのがあるんですけどこれが多分とってもなんかいいものだと思うし重要だと思うんですよね。これ本当にあそで採れる独特の草ではないかなと思って今野草堆肥とかなんかそういうのをですね採ってて採られるところがあって。 あのすごいなんか人気があって売れていて、割となんかそれゆうので作物作っても病気が少ないし出なかったり少ないし、そういうところでなんか阿蘇の阿蘇というか山とかそういう山の草とか全体的に見たときにすごいいいものだと思うんですよね。本当に魅力の一つとしてですね、本当に阿蘇の独特のものですよね。麻生地のものとしてのあれは。 大きいんじゃないかと思うんですね。維持管理というところもそうなんですけど、あの本当にあの大きい公益的な目で管理をするっていうか、みんなであの協力してそれを利用利活用とか維持とかしていくっていうところも一つのあれかなと思いますね。それの一つの手段としてまあ放牧があったり採送があったりまあ。 焼きがあったりとかですねそういうところの話だろうと思うんでそういうところのまあ本当に一番いいビジョンっていえばまあ極端な話するとそういう大草原で何かでっかい面倒ができたらとか<笑>そういうのもなんかいいなとかですね思うけど、まあ、簡単にそのできるようなことではないのかなと思いますけどそういうのも一つの一つの大きなテーマパークとしてやったらとか、まあ、そういうのもいいのかなと思います。 もっと明日をアピールできたり自分たちのこういうふうにこういうせっかくですね、そういう場所があるんでやりたいなというところも人もいらっしゃるんですよねそういうところでなんか同じ農業観光業とかですねそういう人たちがですねこううまくそういうところを見つけれればです、ね、面白いものができそうな気はしますけどね。